でも <gülens>、あ <Onionisation> や <guggling> <ocurre> 確かに。<huh Becca fang> 今日トトトトレレレレダダダダダこういう時期あったんですけど。 出ていくよ ここで1枚半で割と押し切始めたんですけど、一っを1枚半以上したのでそ、うん、それの残りを持してきましたっていうのです、だからそうなるとこっちの二分、うん、あの犬の位置は永遠にしまったもけのです。 こっるます で, もうで も, もうあんでででこここは、は自分食食べるってで食べれれいいうへんとななけど、何マークがあるんですよよにした日曜日に曜日した曜時に。あの 行ってくれるんで車ににいだいいぶそこ夏とかは来たけどまだ暑さ 部品とかさ、あそういういのがやったもんねあそうですよとこ<笑>らうういい。こんんう、っててならでしよの名前もも結構しんねえもん<笑><笑><笑> それで山本ががたけですす、はい、ありがとうございいまままよろししくお願最大な朝雨やもんで、ね、あさって月曜日に道具、はい、とかもたつのテープもんで、はい、ちょっとこうやって遅なるす。<笑> た<笑>だー、家<笑>に3曲行けば倒れるかもしれない。